おはようおはよ う, はよう あ, あ今7時ぐらいなんだけど今日は1年ぶりぐらいにスーツで仕事の日スーツ久しぶりのスーツ今日はさ長丁場の仕事だからしっかり寝ときたかったのに夜中の2時半ぐらいに目覚めちゃってそっからずーっと頑張って目は閉じてたんだけど 朝眠れなくて結果寝不足すごく今悲しいよ久しぶりにスーツ着ていくような仕事の現場だから緊張して目覚めちゃったのかな可能性あり心弱すぎだよねはあやんなっちゃう準備完了 行ってきます。じゃあね。行ってきます。よいしょいまえっとえっと疲れちゃった。ああ腰が痛い。腰が痛い。ああ腰が痛い。 ああただいまやっと帰ってこれた今日今日ほぼ何も食べてないのやばい超忙しかったよただいまちょっとお風呂も入りたいんだけどちょっと先に乾杯いただきます お腹すきすぎお腹すいたの向こう側に今行っちゃってるんだけどここいちのカレーを買ってきたよいしょ先にでも体流してくるわさすがに汚すぎるわああ腰が痛いちょっとお風呂にお風呂に行ってきますよいしょよいしょはっ 爆速でお風入ってきたあ、痛い<笑>ずっと立ってたからさ、今日腰が痛いちょっとだるかったからこれ入れちゃった改めまして、乾杯美味<笑>しい 豚しゃぶポークカレー。あダメ<笑>だこれ。スプーンだない。腰にくるようになったんだよね。私、私さぎっくり腰はなったことないんだけど、こうずーっとた一日立ってるようなさ仕事すると腰にくるね。あ、ちょっとこんな腰にくるね。 な ん, でなんでなんでなんでもうこれでもう立ち上がりたくないよああ、はあ、いただきます、うん 朝, からね、朝から何も食べてないのにさカレーから食べたらなんかやばそうな気がするよね うんうんうんうんうんうってんうんゃない<笑>なんうんうんうんうなうんうんうんうんうんだけどあほんとそ う, 思うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんっんうんうんうんうんうんん からにからにした。 私今回1年一年以上ぶり1年半までは行ってないけどこの1年間はもうスーツ 着, た着てなかったのね久しぶりにスーツ着たよんか毎日だとわからないけど久しぶりにスーツ着ると楽しい<笑>いつもと違うからね楽しいんだろ、ね、う <笑>悲しい貧乏暇なしってやつで頑張って仕事をしております<笑><笑>ああお<笑>体は疲れたけど何かって笑ったんかもう鬼のように早く時間が過ぎてたやらなきゃいけないことがいっぱいありすぎて。 気づいたら終わってた。<笑>そんな感じでした。なんか眠いな、お腹減ったなって思う暇もなかった。<笑>まあまあ、これはそれで良きだな。久しぶりにいっぱい歩いたし、よかった。<笑>え、そこって感じだよね。うん、そこ。<笑> 今日はしゃけとばとトッポ買ってきたからこれつまみに飲みます軽く、うん、カレーが美味しい、うん、ああ幸せ。 仕事頑張るとさこれがいいんだよねこれこれよりいそ酒が味しいはあ明日も頑張るぞうん、またねハイボール乾杯 なんかやっとトロンとしてきたお腹いっぱいになってなんてやばいんだろういい感じいし、うん、チョコは染みるわ 食べる子供の気持ちがちょっとわかる食べたいでも寝たい飲みたいでも寝たい